皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月21日、天の日の指導討伐大報酬が送られてきました。指導だけに410個でもよかったんですよ。日替わり討伐のクリア回数が3335回になりました。気づいたら、3333回の切り板が過ぎていました。切り板を踏んだ人は報告してください。踏み逃げは禁止です。 ここに2億ゴールドあります。つまり、あれを買うタイミングですね。ついにマイタウンを買うということでしょうか。違いますね。買うにしても、旅人バザーで権利証が安く買えるんですから、2億で買う必要はありません。前振りの割には面白くないオチで申し訳ない気持ちでいっぱいですが、普通に最新装備を買います。と言っても最強装備を買うわけではなく、普通に汎用装備を買います。ただ、どの体制の装備を買うか、いつも悩むんですよね。 そして、虹の錬金石が1900個くらいあります。これの有効活用をすれば、結構長くのゴールドを節約できそうです。宝珠の効果をフル活用すれば、さらに節約できますね。足装備の転びガードとかは、100% じゃなくても90、90% の錬金で大丈夫だというわけです。そんなことを考えていたら頭が疲れてきたので、実際に買うのは明日にします。